あなたの心に、いるハートというわけでね、コンパイルハート、非公式バーチャル YouTuber の、いるハートでーす今回は、なんと崖っぷちになったせいか、あま、責任者から、メガリスケルター2のプレイ許可をいただきましたーいーひーひーひーまあね、イルハートホラーはね、ちょっと苦手なんですけど、まあね、気合と、 ま、キャラっか、ね、可愛さでね張り切っていたっ、いやーや<笑>はじゃあギター行ったで<笑>張り切ってやっていきたいと思いますそれでは「メアリスケルタ2レッツースタート!」<音声>大好きはいというわけでね「メアリスケルタ2」 もちろんです<笑>もちろんですよそうじゃなきゃつからやるわけないじゃないですか、えー、えっとあのあれですよあれあの童話童話童話だっけあのえっとね主人公メアリー一世がこうなんかでかいあれから脱獄するみたいなこう混乱でスケルターみたいな。 ま あ,、まああのこう編集でねこう入れててくれればいいじゃないですか、ね、とにかくやっていきましょうえなんかか埃ついてませんあはい<笑>なんでもないですーいよしあ始まった上昇よ し, よ し, よしあ敵はいないな これね、見たことあるよあのねあのねあれだよ人魚姫そうえっなんかさ気配はある人魚姫のさ髪の毛ちょっとお揃いっぽくないですかあのこの毛先の色の色チェンジ感カラーチェンジ感と触覚 何があととんなな奥くわれるかね<笑>私今大変なななここととにに気づいいててしまったんんですけどあああそ頭の後ろのモフモフは。 あれですかねこうあのみんなと同じグラデーション的な2人でしのみたいなやつですかねいやなんかさおーあれですよね登場するキャラクターがまあ、赤ずきんちゃんとか人魚姫とかなんだっけ…ラプンツェルとかなんかねそういうなんか昔話おとぎ話 みたいなねやつに出てくる、ね。ホ<笑>ほー<うほ>って言ってますけど嬉しいですね。あえっとおっちゃんはえっとねわかりますよあのあれですよねあのこっカンスってあのあのあ の, あ, のあれ。 答えがねこの首のあたりまでで、ね、かかってるんですよあの待って思い出したらいいんですちょっとちょっと時間がけてちょっとまあ、まあまあ、何かとにかくねゲームやっていきますシャうえ、なんかさ埃ひどくないですか今日。うあーはーはーああああああねちょっと止めちゃってごめんなさいまあなんかね画面にね大きい埃がついててねちょっと見えにくいところがあるんだけど まあ、テレビついてんのかな、おお、おしゃれ、動いた。あの、なんか、右端のさ、大きい埃なんですけど。ええーえーほ、ほら、ほら。ええー、ほらほ ら, ほら、右端の、なんか、あれですよ、あの、ホッキ、ホッキギっていう、何、埃。あー、まあ、もはい、も、ま、う、あ、とりあえずね、続けようやっていきましょう。はやって、いきましょう。 <笑>でね、音楽がすごい好きこのなんかジュンジュンジュンジュンジュンみたいなうまく表現できないんですけどこんな感じが好きですでねこれここね見たことありますここね分かりますよステージの名前秘密の国のアリス<笑>めっちゃ好きなんですよアリスいやかわいいかわいいなんかねこアリスモチーフのこお話とかゲームとかいろいろ お, お いいろいろあるじゃないですか お, おあ、あ, あぶつかかってるね<笑>あるねじゃないですか何の話だっけそうそうそうそういうねなんかだし…あ、ュいでごめんごめんごめんごめ ん, ごめ ん, ごめんああ、マップあったマップあったあこっちかこっちかそうだそうだマップを見ろってね言われたんでしたこの間<笑> アリスの話…どころじゃなく、った…イスだ…あ、ごめん待って待って待って…ちょっと!待って…待って…待って待って待って待って…え<笑>、これ…あれじゃないんですかあの…自分の…私の通った道が道…道っちゃ…ちょっとちょっと道になるみたいな…あれですよねマップをさ…開拓していくやつじゃないんですあ 今日ホコリひどくないですかあ、かわいえなんかね世界観がねかわいそう結構ねメアリースケルターってねホラーだと思ってたんですけどなんかアリスのね世界観すごいかわいくてまだあんま怖くないですね。<笑>ホコリやばいんだけど なんかえっこれバってんですか てこえっと今日はこれで終了して。<笑> ど<笑><笑>ししうかしら<笑> なんなんですか、これ。結局、あの、進んでないし、なんかマップ。ちょっと落ちただけじゃないですか。<音声>うんうん、<音声>エアプを重ねた人間には。罪悪感。心の埃が。溜まって見えるという社会に破壊。え<笑>、意味わかんないですけど。レン君。 そう、社会破壊で思い出したんですけどあの、この間のファンボックスの回あったじゃないですかあれの時に社会派な会って言ってんのにコメントで社会を破壊するのほうかと思ったってめっちゃ悪さですし、まあ、う, いうことまあまあまあま<笑><笑>あまあ疲れたもう、ま、ねイルハートはあくまでもエアップゲーですからゲーなんでねエアップゲーですから何 コンパールハートのゲームをねちゃんと知っててやってますからね も, もちろんありますよあのねあれヒップノシスモイクですよヒップノシスモイクラップバトルみたいないやりたいですよあのバーチャルディビジョンみたいな<笑> え, えなんか完璧にさ なんか、完璧に誇りついてましたよ。えっ。えっ、それは。こんなんに待って。いかがでしたか。世の中には。知らないのに知っている。わからないのに、わかっている。 自分を守るためにまた有利に持っていくために知ったたかすするエアプたちがいますそんなエアプな人が自分の身に起きた奇妙な出来事を分かってもらえないのは因果応報と呼ぶべきなのでしょうかそれでもエアプでも分かってほしかったのでしょうか エアプは結局エアプとバレる正直に生きる術を身につけたいものですと言っても私もこの元ネタを知らないエアプなんですけどね ということでね。あの先日ね始めたファンボックス、皆さんありがとうございます。<笑>まうね、正直ね。正直あのこう始めたばっかりの頃、こうなんかも誰も誰も見てくれないんじゃないかなと思って。いや。あのね。正直本当に怖かったんですけど、でもね。こういろんな人がねこう支援してくださったりまエリッキーにね。コメントしてくれたりとかね。 人よのね、なんかいろんなねコンテンツとかも ね, ねできる限りいっぱい、ね、いろいろやっていきたいと思うのでまあ、ね、夢日記とかも今頑張って書いてますけれどもまあね興味のある方はねちょこちょこね全体公開にしてるやつもちょこちょこちょことあるのでぜひぜひ見に来てくださいとまあ、ね、お知らせっぽいものも入れつつねよくえらっとね変な夢を見るんですよ。 絵日記1枚の絵日記にしてみましたみたいなやつをねよく書いてるんですけどまあねそれを書くとあれなんですよたまにね見てくれてる誰かがこう夢占いみたいな検索をねしてくれるんですけど割と当たってて恥ずかしいみたいなのが<笑>あるんですけどまあねちょっとこれは。 これはなんか夢占い的にまずいんじゃないかなみたいなやつがあったらあの、何不運の兆しみたいな健康に注意みたいなやつはあの、なるべくこう教えてくれなくていいのでこういいことだけねいいことだけね教えてくれるとね嬉しいですあの、あの思い込みが大事なタイプなんでなんだろう、こう、こちょっとちょっとだるいなーと思って。 あの、熱測って37度とかになるとうん、ってなるタイプなんであのねこう測らなければこう、熱はないのと一緒みたいなこう、知らなければ占いの順位が低いのもないしみたいな感じなんで<笑>待ってほんと何言ってんのみたいな感じなんでねまあいいことだけねよろしくお願いしますまだいろんな夢とかね見るのでこれからもねいろいろ更新していこうと思うのでぜひぜひ、見てみてくださーい